やっと届いたようです宅配ピザここからケーキ屋まで片道15分はかかるっていうのによ人生長いんだ積み上げたものが全部無駄になることはよくある死んだんじゃないの自分の不注意と天才や不運を同じものとして扱うな そしてこれはセグウェイ体験会で誰かが事故って、リチウムイオンバッテリーに傷が入って、出荷して爆発したショッピングモール。何のための反則イベントなんだよ。誰も買わなくなるぞ。デザインからして中華っぽいけど、バッテリー管理がまともなのは EV だけか昔のイメージが足を引っ張り、安い割に上質そこからの積み上げでしか、当分は交単価商品を売れそうもない。何してるんだあの人たちくさ。 二階から大型宅配物受け取り、手離して大丈夫落ちない乗馬とバイクのコツは、下半身で踏ん張ることだ。犬に気を取られて、歩道にエッツダンサーのるのに誰も気づかない。<笑>何が起こってるんだ<笑>得意ですね。現実を置き去りにするのが。<笑>どんどんみんな酒飲め。 何もせずとも周りが勝手にバカになって得するおいしれっと家畜がクマに襲われてんぞ比較的大柄な体型を維持するため必要とされるカロリーを考えればクマが今日も生き残っていることは説明がつかない見ていただいての通り巨体に見合わぬ機動力を持ち合わせてなんだよカツラじゃなくてただの帽子じゃねえか危ねえー生き残るんじゃねえよそこは死ねよ あんな人間まで生かしてたら地球の資源が足りなくなるはぁ ががみ倒れたたただだけけろ、異次元から干渉を受けたみたいに描写しやがって。カーボン長軸っていうワード覚えてますか<音声> Google マップの案内の成果トラック運転手の成果外部からの干渉を考えぬ拡大政策の成果どうにもならぬゴミの濁流は見なかったことにさせてくれ<音声> あれでも月収40万円くらいありそう。ちょっとセブンペイの会社の役員報酬調べてこい。能力と報酬って、比例しないから、金にとらわれたら人生に失うが、その最低限の金でさえも、今の日本じゃ稼ぎづらいわけで。なんか床が塗る鉄火ですね。塗りたてなんでしょうか。これ外出れないだろ。あ、猫好きならいいんじゃねえの、孫の身長を柱に刻むようなもんだ。車好きでも車庫端になると、バンパーの裏がボロボロでも、 全然気にならなくなるやつ。おい大丈夫かこんな罠があろうとは、手動でシャッター閉める用の紐か必要以上に長くしても、引っかかって危ないってことを覚えておかないとな。ワンチャンで生き残ったワンチャン定期なんだ、やけにボロいなと思ったら、これでも現役なのか。これでは船というよりいかだですね。 最初期の船ってこんな感じなんやろなぁ。サリ汁が海に溶け出してね。ちょっと見なかったことにして、これは硬そうですね。硬すぎて、ガタって倒れそう。シャンデリアって SUV みたいだな。特にデザインでゴテゴテ感出してるくせに、3列目が存在しないようなミニサイズのやつ。は何が起こってんだ自動車強盗なんですかね。もうちょっと早ければ引けたのに。おいおい、ワンちゃん置いてけぼりじゃねえか。 せめて犬自治にとればよかったのに、灯台元暮らしパーティーパロット、ノーマル版大丈夫ですか動物を SNS 映えの出しにするからだ。ウリウスアルファベートミサイル。はこの国って左ハンドルじゃねえのか。ゲートが右のみ、手前のレクサスも右ハンドルゆえ、右ハンドルの国だと偽作します。シレット路中が巻き込まれててくさ。あ、カ花瓶が割れたのもルンバのせいにできたらなー。マジでルンバのせいでくさ。 どうなってるんだ。事故といいうのは見たくしかかかな想想定内か想定外かだ人類的には9割は同じ失敗の繰り返しだと思うんですが、このチャンネルは完全初見殺しが多いこと多いこと。一回見ただけじゃ脳がフリーズして終わるのでもう一度。画面がぶれまくってる間にスロープ用スロープが腹下したさったんですか。しかも車側が負けてフェンダーをぶっ刺されてる。ああいうの見てると狭いスペースを使い切って作ってる。 日本の軽自動車ってほんとすごいですよね私も新聞配達やってた時1速でギアつながってるのにスーパーカブのエンジンがキックでかかったことある安全装置の緩い昔のマニュアル車はスターターモーターで車体を全進むさせられるっていうあれだななんかこけまくっててくさ最近は申し訳なくなってくるんですよ この時代にはるばる現地まで行く人もいるのに、切り抜き動画だけ見てケラケラ笑う構図作るのが、家の前が坂道ってくそ<音声>。またパーティーパロットか。まさか、また飛びつかれるんじゃないんだろうな。<音声>これはあかん、転生したらいきなり墜落してる。 うんまあ、大丈夫そうで何よりだな。この後に遭難せず無事帰れたのかは、また別の話である。おい、誰か振ったな。YouTube の2ちゃんまとめすれに、Amazon の倉庫バイトだけど、炭酸は振ってから梱包してる、という動画が出る未来。ボールダンスも命がけなんだぜ。落ちたら死ぬ可能性もある高さで、働いてるんだからな。んんな今度は増産ですか今のところ敵対されるか、股関係られてるだけなんだけあ。かな。 このままじゃ、金玉を踏みつぶされた死体として発見されちまうぞ。死んだんじゃないのコック川崎のコック、今回の動画だけは、金玉の方のコックですが。これは痛い。お酒の失敗、お酒のために頭を下げ。うむ、時代の波からは、振り落とされないよう頑張ろうな。どうやら不景気というのは、 特定の人にだけ襲いかかるものらしい。唯一のリセット手段は、戦争による平等な破壊しかないとか。お金とか不景気とか、そういうのが大事なことなんですか。髪の毛巻き込まれるぞ。ペリカンみたいな声出しやがって。右側でパニックってるワンちゃんかわいい。これ油断してるとドライヤーにも巻き込まれるんだよな。あと、もうちょっと長いと先っちょが便器に入るらしい。聞きたくなかった。 夢と現実、男なら美少女との出会い頭を夢見るんだろうが、現実はおじさんとの衝突だ。飛び立つ前から斜めってなかったそうやって馬鹿やって怪我の危険を負うのは、酒に酔った男だけで十分だから。冷静に考えて、あの速度のボールに棒を当てるって、すごいことするよね。あれ当たらね。 マリンスポーツ、現代人とは正反対の休日だ。風呂以外で、まともに水に入ったのっていつだ。運動会のお父さん競争で、なぜかずつこける人多い現象。じゃあ逆に聞くけど、最後にまともに走ったのっていつだ。久しぶりのエンジン始動だと、クランキング時間が長めになる現象ですか。オイルあげ知らん。そしてみんなの記憶にあるある、見た目が普通でも、踏んだら水でびチャびチャの芝生。 笑い事で済みそうな感じしないんだぜ。みんなはバイク用のフルフェイス、ヘルメットくらい用意してあげるんだぜ。ぜえ、また敵対されんの？じゃあ、冒頭のピザだかケーキが吹き飛ばされた時点で何もかもずっこけることは決まっていたんだ。あるよな。そういうダメな日酒でも飲んでふて寝するに限りますわ。